畳の切り落としを使って作ったフラワーベースに発泡スチロールビーズと色画用紙で作った染料を刺していきます。 量だけでお正月らしいフラワーアレンジメントができました。